はい、続いてスネアです。で、スネアはこの DDD5 っていうものを使ってるんですけど、これ、まあ、すごい古い、これ30年ぐらい前 の, あの機材になっていて、あのこれあのスネ、スネアの音が好きすぎて、あのー、買いました。なので、スネア音源しか使ってないです。で、もう、これも、あの、このア、あらあらなスネアなんですけど、これもですね、スキックの時と同じように、 まあ、コンプ通して、設定はまああんまか変えてなかったですね、今回。えっ、ー、と、スローアタック、スローリリースにして、有名メーターもちょこっと触れるぐらい、まあ、全然触れてないです。あ、触れましたね。ぐらいで、まあ、コンプの前に、えっ、ー、と、マイクプリで、えっ、ー、と、調整をして、で最終的に、えっ、ー、と、バスタスカムにサンプリングするというふうにしています。 ちょっとキックの時に忘れたんですけど、タスカムのこのレコーダーで撮る時には、えっと、DSD で撮ってます。なのですごいハイファイな音になってます。まあこれ、すごいローファイな音となんですけど、まあちょっと後から加工すればいいかなと思ってるんで、一旦ハイファイで撮ってます。はい、以上です。